が、公表のうちに6月26日、最終回を放送した。主演が女優の杉咲花見キング、リンチェの平野仕様と俳優の中川大使といずれも人気上昇中だがドラマ自体の底上げとはならない名前が並んだことから当初、視聴率は低迷低迷。ところが、 回を追うごとに、かつての花男シリーズを彷彿とさせるキャストやシチュエーションが次々と登場し、30ケラ40代の花男ファンからも再び脚光を浴びて視聴率はうなぎ登りとなったのだ。中でも話題になったのはエビスガーデンプレイスにある時計広場。花男ファンなら誰もが訪れたい聖地です。 かつて花男シリーズでは、松本潤演じる道明寺が尽くし、井上真央を誘うシーンとしてあまりにも有名でしたが、今回の、花晴れ、でも晴れ、平野潮、顔と杉咲花を誘う場面で同じシチュエーションが登場したので、シリーズファンが大盛り上がり。一桁台だった視聴率が急上昇した大きな要因にもなっていそうです。テレビ編集者。 実際、平日、休日を問わず、ガーデンプレイスの時計台の前では、ファンが行列をなして記念撮影をしている光景が見受けられるほど。そうした中、6月23日の土曜日の午前10時頃、見慣れた黒っぽい制服姿の若い男性が時計台の前に現れた。周囲は午前中で、人影はまばら。スタッフが取り巻く中、 登場したのは主役の一人、晴れ役の平野仕様だった。まさに聖地に降り立った主役のサプライズに周囲も騒然かと思いきや、追っかけのファンは20人ほど。あとはガーデンプレイス内の三越の開店前ということもあって犬の散歩や外国の観光客ばかり。平野くんはスタッフに言われた通り淡々と撮影をこなしていました。 人だかりができるかとヒヤヒヤしていましたが、撮影時間はリハ含めて20分ほど。1カット撮ってそのまま引き上げてしまいました。目撃したファン。この日は、梅雨で撮影できなかった残りの場面の最終撮影に臨んでいたようだ。実際の撮影は夜も行われていたようで編集もギリギリ。平野くんは、最後まで疲れた様子も見せず、料理もペロリと平らげたそうです。